前世はコペンニクス太郎ですということでねこちらに「鬼滅の刃」のかまど炭治郎がいるはいということでね今回はね「鬼滅の刃」の劇場版が公開されたということでまあ、そのね、トレンドに乗っかってやっていきたいと思うんですけども前髪が割れてるブサイクが増すもうこうやって串であいいね<音楽> はい、ということでね、今回は、鬼滅の刃のキャラクターにニキビつけまくったらめっちゃブスなんだね太郎ってニキビのキャラでおなじみだと思うんですけど、やっぱりニキビがある人、ニキビがある男性って不潔みたいな、清潔感がないみたいな。で、女性から結構距離を取られるんですよ。まあ大体アニメのキャラってニキビとかないし、めっちゃ綺麗な肌なんですよね。まあ、僕もね、やっぱニキビのせいで煙たがられてきた人生を歩んできた側なので、鬼滅の刃の人たちにも味わってもらおうということで、やっていきたいと思います。 はい、といととうことで、早速作成してまいりましたニゃーんニキビ柱だろうはいということで鬼滅の刃のキャラクターにニキビをね自分でつけてみたのでアニメ風のニキビをねさてみなさんなどう思うかコラボで ま, まず炭治郎イケメンですよねかっこいいこちら炭治郎こいつがニキビまみれになったらどうなるかこちら<笑>いやいやいやいやいやいや山でこうおにぎりむしりながらお菓子 のこのつき方は、ね、<笑>まあ、そんなもんでしょうま炭治郎ならね全然可愛いですよねこの顔でこの感じだったら全然可愛いなって感じです続きまして禰豆子禰豆子もね実際女の子なんで女の子肌綺麗ってイメージがあると思うんですけど禰豆子こちらおっとっとクリリンタイプ<笑>ほっぺじゃなくてデコにじゃイノ之助行ってみますか猪之助箸イノ之助こちらああ筋肉質でねかっこいいですよね もうお面の中にめちゃくちゃイケメンっていうギャップなんですけども伊之助はニキビつけるとこうなりますいやクリリンタイプ伊之助もクリリンタイプまさかのここについてんのねデスリームぶさん古のぶさ ん, ぶさん結構好きなんですよねあのサイコパス感漂う サ, サイコパス感が好きなんですけれど も, でも肌も白くてねもめちゃくちゃ強いとそれではしのぶさんのニキビバージョンこちらになります<笑><笑> 絶対山でおにぎり食ってるこのタイプは戻ったけど<笑>可愛いけど可愛いけどクラスにいるよねこういう子可愛いけどもっていういや多分おにぎりでっかいの食ってんだよね太ってはないんだけどねわかんないけどさあ、はい、ここで来ました太郎の一押し義勇さんでございます義勇さんいきます義勇さんこちらになります<笑>全員それに見える 全員山の上の山の大将裸の大将に出てくる全員分かんないけどもう塚地さんの影響が多いんか分かんないけど全員裸の大将に見えるね次誰だ単純をやった全逸全逸やってないね全逸行ってみようか全逸まおおすごいさっきまでおにぎり食べてるイメージって言ってた全逸が出てきましたこちらの全逸をニキビまみれにしたらこうなりますピ<笑>いや似合いすぎる 似合いすぎるようん食ってそうもういっそこれでいてほしいもん善逸に関してはおにぎり食ってそうだしですであと煉獄さんか煉獄さん縁柱煉獄教授今回の映画の主役の煉獄さんなんですけどもまあ、眉毛の形が特徴的ですよねうん渡里哲也さんみたいなで、こちらの煉獄さん縁柱ってことでね全体的に火をイメージした髪型だったりしてるんですけどまあニキビって赤いんで火の人には合うんじゃないかなってことでいきます こちら。いや、幼くなる。急に幼くなる。さっきまででの煉獄さんの威厳が全部消えたで。最後、最後やってみよっか。最後、サビット君。サビット君。まあ、ここら辺に傷があってね、その、義勇さんの命の恩人というか、義勇さんにとって大切な人なんですけれどもね、もうこの回が好き、僕は。第2話かなんかかな第2話、3話くらいかなこの回が好きなんですけども、 おしめんのサビトんがニキビついてしまうとどうなるかこうなりますいやそこクリリン空見上げた